国土交通省北陸地方整備局管内はすべて積雪地または積雪管冷地域にあり山間部においては全国有数の豪雪地帯も含まれています雪国の暮らしに大切なライフラインの一つ幹線道道路路を確保する道路除雪冬でも安心して生活を送れる国土交通省の 道路除雪の取り組みを紹介します幹線道路の除雪は20世紀半ばまでは行われておらず冬の積雪地の輸送は馬反りなどによって行われていました。 栗山の雪に埋もれた雪雪国の暮らし雪に埋もれる道路除雪車による除雪が始まったのは1950年昭和25年頃で1956年昭和31年に積雪管冷特別地域における道路交通の確保に関する法律が制定され道路除雪が進められました。 1963年に起きた38号雪を機に除雪専用機械の開発が進められてきましたが土木工事用の機械を除雪機械に改造した時代では北陸特有の重く湿った雪に大苦戦しましたその後さまざまな改良を重ね除雪専用機械が開発されました除雪専用機械の機械台数は 1963年昭和38年当時はおよそ30台現在はその17倍のおよそ500台に増強されましたより円滑で安全な冬の交通確保と除雪作業のスピードアップ幅の広い道路の除雪の対応にも努めています 2014年平成26年2月太平洋側に30年に1度という大雪が降り雪に慣れていない首都圏の都市機能が麻痺山梨長野埼玉群馬県などの市町村の一部では道路の除雪ができずに孤立する地域が出てきましたそこで自治体などから要請を受けた日本最強 全国で一番と言われる北陸地方整備局の除雪チームが長野山梨群馬県などに派遣されましたカメラは長岡国道事務所の除雪チームに密着しました全く知らない道路目印となるスノーポールなどの情報がない他県での道路除雪は困難を極めました除雪作業以上に気を使ったことは 立ち往生した車両が多く救出作業において損傷や安全対策に特に気を使い作業を行った作業員全員が全く土地勘のない道路であったことから道路形状をインターネットの航空写真で確認し除雪車が作業を行いやすくなるよう心がけることに集中した通常除雪雪チームは降雪前から 自分たちが除雪をを行う工区についてての道路情報を全て把握していますしかし雪国で培った除雪能力技術を活かしわずか1日で多数の道路を開通させるなどの多大な成果を収め改めて北陸の除雪能力技術の高さが現地での活躍により高く評価されました。 日本最強全国一といわれる北陸の道路除 雪, 雪国の暮らしを守るという強い志で道路除雪を行っています三八豪雪から50年2013年平成25年7月雪害への対応減災対策を強化するためハードソフト両面からの取り組みを行う 国土交通省北陸雪道走行の注意喚起冬の道路情報24時間体制で雪道の安全を確保するための道路除雪のオペレーターの要請講習会の支援などにも力を入れています本格的な雪の季節を迎える前に冬の道路交通を確保 道路除雪を円滑に進めるためにさまざまな道路の整備・点検が行われます地吹雪から視界を確保するための防雪柵設置雪道での道幅視線を誘導し安全な走行を確保するためのスノーポールの設置路面の雪を溶かし安全な路面を確保するための小雪施設の点検 道路除雪を円滑に行うための段差をなくす道路工事このように雪道の安全を確保するために雪が降る前から道路の整備・点検が行われていることを忘れてはいけません北陸地方整備局では毎年11月1日から 整備局に雪害対策本部各国道事務所に雪害対策支部を設置し約1070キロの直轄国道などの除雪作業を45の除雪ステーションに約500台の除雪機械を配置して冬の道路交通確保に努めていますこの日から除雪ステーションは24時間体制で雪道の安全を守ります 除雪ステーションの主な1日はご覧のようななスケジュールになっています朝3時から6時にかけて通勤通学前の新設歩道の除雪9時から12時13時から15時は拡幅除雪15時から17時にかけては路面生成をしながら今夜の路面状況などを予測。 22時から0時にかけては凍結防止剤を散布します。この間、早朝、日中、深夜を問わず雪が降れば24時間各地域の除雪のプロが雪道の安全を支えます。日本最強の除雪チームの強い味方。 道路を迅速に除雪する主な除雪車を紹介します道路の幅を広げるロータリー除雪車車体全部の羽を回転させて雪をかき込み遠くへ吹き飛ばす車両です道路に積もった雪を素早く除雪する除雪トラック新設除雪に使用するもので 全車輪が駆動するトラックの前にスノープランを装着した車両です圧雪を除去する除雪グレーダー新設除雪、路面生成などに使用するもので車体中心下にブレードを装着し主に踏み固められた硬い雪の除去に効果を発揮する車両です除雪動作は交差点などのきめ細やかな除雪に活躍します 雪道の道路の安全に直接関わる道路除雪を紹介します新雪除雪は路面に積もった雪を道路脇に排除する作業です路面生成は凸凹になった圧雪を平らにする作業です拡幅除雪は道路脇に溜まった雪を ローータリー除雪車で外側に排除したり積み上げたりする作業です路面の凍結や圧雪の防止のため凍結防止剤を機械で散布する作業です三八号雪から50年24時間体制で道路を監視する除雪ステーション除雪専用機械の格段の進歩 冬の幹線道路は安全に確保されていますこれからも国土交通省北陸地方整備局は道路除雪のプロとして雪国の暮らしを支えてまいります。